朝よーおいなんで3点倒立しながら寝てるのよあそうだこれで花のなんか終わってやろうかしらあもう朝かてか今8時20分よ学校行ってきますなんで8時20分になってるの遅刻と見なされないのは30分まで家から学校までは10分終わった でもなんとかして早く着いてやる無人で走ってるバイクがあって助かったぜ今の時間は8時29分30秒遅れてすみませーんもう9時ですよえ8時29分